はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね餃子ねいっぱい用意しましためちゃめちゃいっぱいあるよということで本日の餃子これね見たことある人も多いと思うんですけどこちらビビゴさんの餃子でございますで今回は肉野菜の焼き餃子キムチの焼き餃子水餃子と白菜キムチと 今回ね、たくさんね、多くいただいたんですよ。なんで、こちらの食材を使ってね、食べていこうと思っております。キッチンで調理する食材は、こちらの水餃子用の商品を、水餃子と揚げ餃子を作っていきまして、お部屋の方でね、ホットプレートを使って、焼き餃子は焼きながら食べていきたいと思います。まずは、こちらのお鍋の方に、揚げ餃子用の油を入れていきます。で、 棒に火をかけると水餃子用の火も合わせてかけていきます と, ということで油もねお湯の方もあったまってきましたんで調理を開始したいと思います、はいはい、いい感じの音してますわフ<笑>るかなほどんどん揚げていきましょうチ 続いて水餃子と水餃子はごま油を垂らしてここに餃子をドンとはい、はい、かわいいなこれちっちゃくて今ねこれ揚げ終わった揚げ餃子ちゃんでございますこんな感じいい色に仕上がってありますこれ水餃子いい感じなんでねもう揚げていきたいと思います う, うまそう 最後にちょっとくっつかないようにごま油をひとかけします。ってことでこんな感じで水餃子も完成いたしましたので向こうの部屋で焼き餃子を焼きながら食べていきたいと思います。 はいといととうここででただいまこちらの部屋に移ってまいりましたで先ほど作った水餃子に揚げ餃子とこれ冷凍キムチねこのキムチね冷凍の状態から1分流水をかけるだけでできちゃうね便利なキムチなんですよ今回はこの3種類とこちらでねキムチと肉野菜の餃子を焼いていきたいと思いますとりあえずこれ焼いていこうまずは油引きましてそしたらここに餃子引いていきましょうまずはこちらの肉野菜餃子 まず餃子並べてっ続いて逆側にこのキムチの焼き餃子と OK ケー。一旦この状態で焼いて焼き目がついてから水を入れてね蓋をして蒸し焼きにするそうですそろそろねここに水入れていきますお水お水よいしょそしたらこの状態で蓋をして蒸し焼きにしていきたいと思います 待ってる間にねこっち冷めちゃうんで食べていきましょうかそれではいただきます今回はつけだれにお醤油と酢こしょうの2種類用意いたしましたまずはねそのまんま水餃子から水餃子はね小ぶりで可愛いんですけどこんな感じでございますそれではいただきますあううまんあ、うま い,、うんあうまい 下味もね結構軽めなんですけどお肉がねうまい醤油とか、まあ、酢こしょうとかねそういった調味料をかけなくてもね十分これうまいですしかもそんなににんにくとかもきつくないんでパクパク食えそう揚げ餃子揚げ餃子はねこんな感じでございますうん食感うまっサイズ感も小ぶりで食べやすいんでこれおつまみに最高ですね ちょっとこちらのキムチをキムチはほんのりねこの辛み弱めで酸味強めうん箸休めにちょうどいいわ<笑>ちょっともうね我慢できないんでこちらいっちゃいましょう めえ<笑>一緒に行かないとダメでしょ絶対<笑> お, お幸せ<笑>じゃあ今こちらの焼き餃子の方も蓋開けてみましょう入、はい、ったうんでこのままね水分を飛ばすような形でさらにね火をかけていきたいと思いますその間にタイプっちゃおう 揚げ餃子のこのののこ部分っていうのかなサクサクの食感が た, たまんないんだけどうま、ん、い<笑>で今回はこの小ぶりのね餃子の方は、まあ、水餃子と揚げ餃子にして作ったんですけど餃子鍋とかもできるらしくてこれ個人的に今度ね買って餃子鍋やりたいと思いますこれめっちゃうまそうだよ、うん、これお醤油でつけても う, うまいな 精油はこぼれた、はあ、焼き餃子焼き上がる前に1本飲みきっちゃいました2本目持ってまいりたいと思いますはいってことで今2本目持ってまいりましたさっきさ乾杯してなかったよね<笑>忘れてた改めまして皆様、はあ、乾杯と。<笑> だいぶね、匂いもいい感じになってきたんで一回餃子、火を落とします焼き色どうだろういい感じに焼けておりますうまそう<笑>それではやっとね焼き餃子、いただきますあっかうま こちらの餃子、種の中に春雨とかお豆腐が入ってるらしいんですよカロリー的にもかなりヘルシーですしかつねやっぱね食べた時にすごい軽いかといってお肉とかね野菜のうまみはしっかり入ってるんで物足りなさもないしこれね何個でもいけるやつですねちょっとこれお醤油お醤油、お醤 油, お醤油ちょっとこれすごでい醤で 運命<笑>ちょっとこれもう一種類のキムチ餃子行ってみましょう。皮から透けてる種はちょっとねピンクがかってるというか赤みがかってますね。ちゃんとキムチっぽい色味してます。うん。 野菜も入ってるしもちろんねこれ春雨とかも入ってるんですけどプラスキムチの風味とかも加わってて餃子型のビビンバみたいなこれもうまビビンバビビンパわかんないや<笑>でも今日ね一個だけやり忘れたことだったんですよご飯炊くの忘れたご飯炊くの忘れた絶対 具体に餃子には白ご飯欲しいんだけど忘れたの悲しい<笑>冷凍でね、こんだけうまいんだって今僕は感動しております最近の冷凍ってすごいな キムチ餃子なんですけどさっきもねちょっとお話ししたようにビビンバっぽいような肉のうまみ野菜のうまみ辛みも入ってるんで甜麺醤とか使って甘辛のね味噌風味のタレとか作ってもこれ絶対合うと思うそれはねもう絶対ライスだね今度やろう<笑>とりあえずね最後の一口でございます てことで今ね焼き餃子揚げ餃子あゃじゃじゃじゃじゃ焼き餃子揚げ餃子水餃子と今すべて食べ終わりましたただまだね焼き餃子残っていますんでもう一段焼いていきたいと思いますはいちがえっといてことでねこちらのお皿の方は一旦片付けてホットプレートの方を正面に配置がいたしましたとりあえず残りの餃子も焼いていきましょう そろそろいい感じに時間経ちましたので、蓋を開けていきましょう。よっった本日の三本目もお持ちいたしましたーしー。食べていこう、食べていこう。焼きたて、絶対熱い。<笑>うまい。肉汁がうまいよ。 やっぱりね、食べやすい温度で、まあ、あったかいぐらいの餃子もね、もちろん好き。もちろん好きなんだけど、ハフハフ言いながらね、熱々の出来立て餃子を食べるのが、一番うまいと思う。これはね、断トツでうまい。うん。ちょっとこれ、キムチ乗っけて、こんな感じで、キムチ餃子、in キムチでございます。よいしょ。 この食べ方うめもっと早くやっとけばよかった<笑>下味はねすごく薄めな感じで食材もさっぱりしたものが多いので、まあ、全体的にね味もさっぱりしてるんですけど物足りなさがね一切ないんですよねこれが。 ただ食べやすい分ね思ってる以上に食べすぎちゃうと思うでもこれ完全にビール飲みすぎましたねお腹いっぱいになってきた二個食いで、ね、あっこいいわ。 こちらで最後でございますすごしょうでとああ美味しかったごちそうさまでしたはいということでただいまべて食べ終わりました僕もねコストコさんとか行ったりすると見かけてはいるんですけど買ったことなかったんですよで今回初めて食べたんですけどいや美味しかったわ 美味しい。冷凍の焼き餃子ってこんなうまいんですね。日本の餃子とはちょっと一味違いまして、入ってる食材なんかも日本のものとは違うので、普段食べているような、いわゆる日本の餃子っていうものの味付けとはね、若干違う、また新しい餃子が楽しめますんで、これはおすすめでございます。今回いただいたビビゴさんの商品については、コストコさんやスーパーマーケットでも販売していますし、ネット通販の方からもね、買うことが可能です。概要欄の方に記載しておきますので、気になった方はぜひこのビビゴさんの商品買ってみて、